クロサギ平野使用クロサキと三木本の初対決は前座宿敵との戦いは第 2R へ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンス平野市用が主演を務める t b s 系金曜ドラマクロサギの第4話が11月11日に放送された。 本作は、詐欺によって家族を失った主人公黒崎隆史郎、平野史洋が人を騙し、金銭を奪う白詐欺、色恋を餌にする赤詐欺といった詐欺師だけをターゲットとする、詐欺師を騙す詐欺師イコール黒詐欺となって、本当の敵を探し出し、打倒していく物語。第四話では、 黒崎一家崩壊の元凶である大物詐欺師三木本、坂東屋重郎との対決が早くも描かれ、因縁の相手との騙し合いには不安が募りつつ、胸躍る会となった。全話で共闘した、腐った大企業だけを食う特別な白詐欺師ライ洋一、山本浩二の情報提供により、黒崎は三木本に接近していく。 一方、ピクサー的存在であるカツラギ三浦智和から持ち込まれたヘッドハンティング詐欺のつゆ博明、小野崎県、奥う仕事をあっさりとこなしてみせた黒崎は、つゆのボスが三木元であることを知る。逃亡資金を渡す代わりに三木元の情報をよこせと、つゆに迫る黒崎。 つゆきがやっていたヘッドハンティング詐欺は、三木本が仕掛けている M&A 詐欺のために行われているものだとわかる。三木本が自ら小田倉商事のヘッドハンティング詐欺に動いていることを知った黒崎は、三木本を食うチャンスだと動き出す。まだ第4話ということで、ラスボス候補の三木本への急接近に、筆者は一末の不安を感じた。百戦錬磨の黒詐欺といえ、 今回ばかりは焦りが見えたからだ。家族を失うきっかけを作った宿敵を目前にすれば、その心情は理解できるが、予告動画の黒崎が何者かに取り押さえられながら、三木本、と絶叫するシーンもあっただけに黒崎が逆に食われるエンディングも少なからず頭に浮かんだ。話が進むにつれて、その不安は晴れていくが、それは、 黒崎の綿密な策略はもちろん、周りの人間の温かみによるものだ。巨悪を前に精神的に入れ込む様子の黒崎に、隣人のヒロインツララ、黒島決裁、やその父たつき、船越英一郎は詐欺行為を咎めることなく、より笑顔で生きられる道を提案する。 初回から黒崎と接する一家だからこそ、その根底にある善の人間性を見抜いてのことなのかもしれない。煙たがる黒崎だが、本心はいかに、ポーカーフェイスからは伺えないが、孤独な戦いの数少ない味方として認識している可能性はある。事実、カツラギの忠告を無視して、ツララを自らが経営するアパートに住ませ続け、 今回のラストで上海に旅立つ際には愛猫をツララに預けている。第四話でツララが黒崎に思いを寄せているのも明白になり、今後の恋模様にも注目だ。肝心の黒崎 VS 三木本は意外にも黒崎のアンサイドゲームだった。 M&A 詐欺の準備段階として、すでにヘッドハンティング詐欺を仕掛けられた小田倉商事の人間に、三木本の計画を明かし、味方に引き込んだ黒崎。白石の協力で切り札となる、魔法のドグ、イコール三木本が狙っている小田倉商事の資産と、社員を事前にすべて別会社に移しておくという防御策を手にした黒崎は、見事、三木本を騙すことに成功。 M&A 詐欺を手広くやっているために寂しくなっている三木本の懐事情を見抜き、三木本が小田倉商事の M&A 詐欺の冠水を急ぐという黒崎の目論み通りだった。さらに三木本の M&A 詐欺の全貌をターゲットにされた会社全てに暴露し、三木本を破滅に追い込もうとする。だが、三木本は黒崎の目の前で警察に逮捕される。 何者かが警察に三木本の M&A 詐欺の情報を流していたのだ。そして被害を受けた会社からの被害届がなぜか取り下げられ、三木本はあっさりと解放される。すべてはカツラギの計画だった。カツラギは黒崎を泳がせることで自分の忠告を無視した三木本に罰を与えたかったのだ。さらにスリリングな駆け引きを見せたのはこの後だ。黒崎は カツラギがミ木本を逃したのだと気づき、カツラギも認める。だが黒崎は、カツラギに内緒でミ木本を完全に食うことはできないと初めから理解しており、これも黒崎の筋書き通りだと話す。黒崎の真の狙いは、ミ木本にカツラギを裏切らせることにあった。 M&A 詐欺による収入を絶たれ、物騒な連中から巨額の借金を負っている三木本が、いずれカツラギの金に手をつけるだろうと黒崎は踏んでいた。だが、カツラギも、ただ黒崎の思惑に乗せられたわけではなかった。黒崎を泳がせ、さらに三木本を釈放させたのは、すべて三木本を試したかったからだというカツラギ。そして三木本はカツラギを裏切ってしまい。 黒崎の予想通りカツラギの金に手をつけてしまった。カツラギは黒崎に三木本を潰せ、と命じる。互いの狙いを理解した上で相手を利用し合う構図にはハラハラさせられた。第五話は三木本の逃亡先となる上海が舞台となる。カツラギの了承を得たことで、ついに黒崎は三木本を完全に食うことになるのだろうか。 2006年放送の山下智久版、黒詐欺では、最後まで三木本を追い詰めることすらできないまま終わったが、今回の令和版は第4話で早くも三木本に一縮むいており、ますますどういう結末を迎えるのか気になるところだ。第5話の予告動画では、三木本を前に銃を手にするような黒崎の姿があった。そして最後に鳴り響く銃声。 東京中央署の警部補神志名、聖子教海も登場するらしく、銃声の主は黒崎とは限らないが、誰による発砲なのか、そして誰に向けられたものなのか。単なる詐欺バトルでは終わりそうにない黒詐欺 VS 三木本のラウンドには見逃せない。視覚番組情報金曜ドラマ、黒詐欺 TBSK 毎週金曜22時から出演。 平野紫耀、黒島けつな、聖子京海、中村ゆり、宇野昌平、時きとう山本幸二、坂東家十郎、船越英一郎、三浦智和ほか原作、黒丸夏原武志玄安、黒詐シリーズ、小学館館、脚本、篠のエリ音楽、木村修品主題歌、キングプリンス、月読み、 プロデューサー、武田あずさ、ラスダーツ支援室、田中健太、石井康晴、平野俊一製作著作、TBS 公式サイト、tbs.comco.jp、スラッシュ、キューロサ GTBS。平野耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、